田今回はその「t o 科学ポータルグライコスモスということでその「当社のデータベースについて説明させていただきます。はい、えっ、ー、と「当社のデータっていうのはあのいろんなデータがあるんですけども結構複雑であのまとまってないんですね。で論文とかになっているものも、えー、といろんな形式で 書かれたりして、えー、なかなか複雑な状況になっているのがあります。であとはあのそういう中でもいくつかのの動作のデータベースあの特定 の, あの用途に、えー、例えばエビトープだったりそのエンザイムに関連するデータベースっていうのが整備されてるんですけどもそういうようなのをあのまとめて、えー、と標準化して そのグライコスモスっていうポータルサイトの方に統合化すると。そういうことによって、えっ、ー、と、ユーザーが一括してこのようなさまざまなデータにアクセスできるようにしていきたいな、というようなことをやっています。でそのために、あの、t o の標準化としましては、いろいろ、あの、なかなか、あの、進んでなかったんですけども、t 作の分野で標準化っていうのは、 あの、投差をどういうふうに、あの、表すかっていうものを決めたり、あとは、まあ、オントロジー、その投差のデータの表し方ですね。そういう標準を決めましたり、あとは、このミラージュっていうのは、この投差のグライコミックスの実験の中で、えっ、ー、と、最低限これだけの情報は、あの、載せましょうねっていうような、えー、取り組みも、 してるんですけども、そういうようなもの。あとは、あの、DBCL さんの方で作られた、その、データ統合化のためのガイドライン。こういうような標準に従いまして、あの、なるべくきれいなデータを作っていこうということをやっています。で、先ほど述べました、このミラージュのガイドラインなんですけれども、この中には、えっ、ー、と、いくつかのものがすでにありまして、 えー、とサンプルの調整だったり、えーと、マススペクトルだったり、マイクロアレイだったり、えー、NMR だったりって、各種、当社 の, の実験の中でよく使う、えー、ものですね。そういうものについて、それぞれこういう情報をあの載せておくと、後々何をやったのかが分かるというようなので整備されています。で そういうガイドラインに従ったデータっていうのを、このミラージュのガイドラインの方では、どういうようなリポジトリにそのデータを入れてあげるといいんですよっていうのの、あの、推奨として、私たちのあの、グライコスモスのプロジェクトでやっているグライトーカンだったり、グライコポストに買う DR っていうのがあるんですけども、そういうようなものが一応推奨リポジトリとして挙げられて、まあ、それらの あの最初の講演の、えー、とイメージングの、えー、とデータベース、リポジトリの話にあったように、そのリポジトリからそのデータベースに入れていくというような話で、データベースの方も整備されているというようなことで、あのえー、とウライコスモスだけじゃなくて、トーの世界でそのデータの統合化、えー、共通化っていうのを進めているという状況になっています。 でこれがあの先ほど の, あの最初の話と非常に似てるんですけども、えー、と私たちの方は、倒査のデータあの集めてるんですけどまだまだその十分じゃないんですね。それであの積極的にユーザーの人たちが行ったえと実験データっていうのをリポジトリっていうところに先ほどのえと標準に従ったメタデータをつけていただいて登録していただくと。 でそれと同時に、えーと、私たちの方でもすでにあの存在するデータベースから、そのデータベースにリンクできるようなデータを付加して、えー、とリソースの方に追加していく。でこれらのデータをあの登録されたリポジトリのデータから、まあ、あの人手だったり、コンピューターだったりして、可的な情報をつけて、リソースの方に集めていく。 で、こういうふうに、あの、きれいにまとめたデータをポータルから公開することによって、ユーザーがさまざまなデータにアクセスできる。というのを作ろうと。まあ、作っているということになります。で、先ほども言いましたように、当社の世界では、まあ、いくつかのデータベースであるんですけども、我々のグライコスモス、 だけじゃなくて、アメリカのグライジェンっていうプロジェクトと、スイス、アヨーロッパのグライコミックスエ ク, エクスパシーっていうグあのグループ。で、こちらのグループが、あの、競合して似たようなことをやっても仕方ないよね。ちゃんとデータを、あの、シェアをして、自由にアクセスして、作ったソフトウェアも共有化して、みんなで動作の あのデータを使いやすくしていきましょう。っていうようなことで、えっ、ー、と、GlySpace Alliance っていうのを作りまして、共同してやっていこうっていう仕組みも作っています。で、ここからちょっと Glycosmos の中身なんですけども、まあ、サブミッションってなんでリポジトリとして、まあ、今4つのリポジトリっていうのを用意しています。で、その辺のデータから、あの、 整理したあのリソーシーズっていうものと、あとは各種ツール、あと最初にお話ししたスタンダードっていうのから、グライコスモスポータルっていうのが構成されています。で、まずリポジトリの話なんですけども、えっ、ー、と、まあ、この3つを挙げさせていただくんですけども、まずグライ等間っていうあのリポジトリは、単純にこの動作の構造ですね、 この動作の構造に ID をつけてていいくっていうシンプルなリリポジトリ で, すで、すなんでこれが必要なのかっていうと、今までこのぐらい等間ができるまでっていうのはあの、それぞれのデータベースでバラバラの ID がつけられていて、どの等作、どのデータベースのデータがどのデータベースのデータと一緒なのか、そういうのが全然分からなかったんですね。 そういうことをバックグラウンドとありまして、このぐらいカ間を作る前にですね、あの、世界の投差の研究者が集まりまして、世界で共通の ID をつけるようなシステムを作りましょうというような、えっ、ー、と、合意を得て作ったっていうようなシステムになってきます。で、えっ、ー、と、それから、あとはこのぐらいコポストっていうのがあるんですけども、これは、 えー、と、マススペクトルっていう、その、質量分析っていうのが、等の世界でよく使われるんですけども、それの生データを入れるシステムです。で、これは、あの、論文とかを投稿するときに、レビューアーとかが、あの、チェックしたり、その、メンバーご機能を持っているようなシステムになります。もう一つのリポジトリが、ユニカーブ DR っていうものなんですけども、 これはこの生データだけじゃなくてその、まあその資料分析データにこの搭載の構造を付加したようなデータを登録するようなリポジトリになっています。でそれ以外にもさまざまなデータっていうのが搭載の分野で必要ですので、えー、とこのようなあのリポジトリっていうのを現在プロジェクトの方で開発しているという状況になっています。 で、リソースの方なんですけども、様々なデータベースから、えっ、ー、と、関係する、あの、データを作って、えぇ、ー、グライコスモスっていうのは、ここで挙げたような、あの、様々なカテゴリーのデータがあるんですけども、それに、えっ、ー、と、紐づけるような形で、えっ、ー、と、これらのデータベースと、あの、データにリンクするような形に、えー、リソースっていうのを作っています。 ということで、グライコスモスの、えっ、ー、と、サイトの方から、あの、アクセスしていただくと、グライコスモス、あの、搭載のデータだけじゃなくて、タンパク質や低分子、あ、これもタンパク質ですね。あの、そういうような、あの、搭載以外のデータにもアクセスできるようになっています。で、どのようなリソースが、これまで、あの、統合化してきたかっていうのが、細かい、 のが、このメタデータ、あのデータリソースっていう形で、あの、載ってまして、いつどんなデータベースから、そのデータを持ってきてリンクしましたよっていうのが、あの、ま、もろもろこういう形で、えっと、載っけてあります。あとは、あの、作られたデータが、その、どういう形で、この、あの、グライコスモスを どういうふうに触って何をどうやれば検索できるかっていうのを今回のえと発表では述べませんけどもあのその代わりグライコスモスはえと今回の発表ではこのいろんなデータセットですねをあのシンプルなの CSV テキストファイルの方であの様々なファイルをダウンロードできるようになってますで必要に応じてこういうデータをダウンロードして あの、いろんなところで使っていただけるとありがたいな、というふうに考えています。それから、あの、グライコスモス自体が、あの、RDF っていう、その、フォーマットで作られていることから、えっ、ー、と、スパークルのエンドポイントっていうものを公開しておりまして、まあ、こういうような、えっ、ー、と、検索クエリがかける人であれば、グライコスモスに登録されている、 様々なデータを自由にあの取得して利用することができるようになっています。で、それが難しいんであれば、もうちょっと簡単な API っていうものも整備されておりまして、えっ、ー、と、まあ、あの、その API にあの必要なパラメータを入れてあげると、様々な情報を得るっていうようなシステムも用意しています。 あとはツールなんですけどもグライコスモスのツールとしてはまだそこまで充実してないんですけどもこのようなツールっていうのを今提供しています一つとしてはこのグライカあのシュガードロワーやグライカンビルダーでドロワ ー, ーとかビルダーっていうふうに書いてあるようにこのお絵かきツールなんですね糖の構造ってあのタンパク質や遺伝子みたいに配列文字列で書くっていうことがなかなか難しいです そういうふうになっていまして、あの、こういうふうに、あの、まあ、低分子で化学構造式書くっていうのと同じような感じで、あの、お絵かきをしていただくんですね。で、これも、あの、SNFG っていうふうに、世界のスタンダードのフォーマットで書けるようになってます。で、そういうので、お絵かきしてもらった構造を、えっ、ー、と、検索ボタンをポチッと押すと、でブライコスモスに入っている、この動作構造のデータが、 にアクセスできるという形のシステムを作っています。また、こちらの真ん中の方は GlycoMaple っていうソフトウェアなんですけども、これは、あの、遺伝子発現データを利用して、その、動作のパスウェイの情報をあの可視化してあげるというようなところで、えー、とどういう遺伝子が発現すると、どんな、えー、動作があの得られると。 そんなようなことが、えー、と可視化できるようなシステムになっています。あとはこちらの方、Galaxy。この動作の領域での Galaxy なんですけども、これは HPLC データにマッピングしたその動作の構造 の, あのデータなんですけども、これはあの動作構造を決めるのっていうのは非常に難しいですけども、一般的に。で、このツールを使うことによって、 あの、特定の動作を決めることが非常に容易になると。そのような、あの、ざまな、まあ、今回ではその動作関連のツールっていうのをグライコスモスであの提供しているということになります。で、今回の発表では、グライコスモスじゃあどういうふうに使うのかっていうのを全然、あの、具体例示さなかったんですけども、それは、えっ、ー、と、グライコスモスでは、えっ、ー、と、 グライコスモスのサイトの右の一番下の方のニュースの下の方に、この YouTube チャンネルっていうボタンがあります。でこれを押していただくと、えっ、ー、と、グライコスモスチャンネルっていうのを作りまして、このビデオマニュアルっていうのを充実させようっていうふうにしてるんですね。で、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、DBCL さんとか作られている統合 TV みたいにまだ充実は全然してないんですけども、 あの、このグライコスモスチャンネルのあの、コンセプトとしては、すごく短いショート動画、1分とか2分で、あの、必要な機能をパッと見れる。そういうようなものを目指して、あの、リポジトリであったり、各種ツールの使い方っていうのを、あの、紹介するっていうサイトを作っています。これを見ていただければ、あの、使えるようにするっていう、な使えるようになると。 でまた、そのグライコスモスの方では、フィードバックフォームも揃えてますので、そちらの方から、こういうデータが欲しいとか、こういうあのーツールの使い方がわからないっていうことがありましたら、フィードバックフォームの方から、えーと、リクエストしていただければ、そういうものに対しても対応させていただきたいと考えております。これ、最後になりますけども、謝辞、えっ、ー、と、まあ、いろんな組織で、こう、 いろんな人が関わってあのやらさせていただいています。あと NBDC さんにも協力していただきまして、あのグライコスモスというのはその日本糖質学会の公式なポータルサイトと認めていただいておりまして、まあ、ぜひ頑張って、これからも開発を進めていきたいと思っております。以上です。ありがとうございました。